5月22日に平野市要26、岸優太27、神宮寺裕太25の3人がグループを脱退する KNG& ピス。主演映画 G メンの PR 活動が控えている岸以外は同日にジャニーズ事務所も退所し、長瀬恋24と高橋海斗23の同ユニットとして生まれ変わる。別れの日が近づく中、 5人の金プリとして最後の思い出を作る計画が進められているという、金プリの冠番組 KNG&PINSU。日本テレビ系は春の改編期に終了とならずに3人の脱退後も続けていくことが発表されています。そして3人の脱退を前に特番が組まれる可能性を3月30日発売の女性セブン小学館が報じているんです。 女性編集者。記事では、5人でテーマパークや旅行に行くという企画が行われるのではないか、と報じられ、5人が極秘計画を進めていると伝えている。確かにこれまで多くのジャニーズの冠番組はグループ活動の節目で旅企画を行ってきましたから、ね。 例えばスマップを、解散ではなく結成25周年である2013年に、スマップ非形クラスマップ、フジテレビ系で、初めての5人旅 SP を放送。完全なノープランで一泊二日の旅行をして、USJ で遊ぶ様子がオンエアされましたよね。全し資格これまでも、卒業旅行は何度も行われてきた V6 は、学校へ移行。 マックス TBSK で結成10周年を迎えた2005年には北海道旅行。その後、同番組は終了したが、2021年11月1日の V6 解散を受け、直前の10月26日に懐かしの番組名物キャラとの再会を楽しむ6人旅を放送された。時代は2021年3月末の長瀬友也。 46の脱退を受け、ザ、鉄腕、ダッシュ、日本テレビ系、で思い出の地を巡る、3000歩で時代は全員集合できるか、を2月28日に放送。直近では、政治ゾーンがマリウス派23のグループ脱退を受けて、卒業旅行を実施。 冠番組ではないが、ファンに向けて2022年12月27日にライブ配信を行った。そういった積み重ねがあるだけに3人が脱退する金プリの冠番組 KNG&PNSL。でも何かしらの旅企画は行われると考えられますよね。そして現在の金プリは3人の脱退を目前にしてメンバーの関係性は非常に良好。 最後の思い出としてメンバーたちが最も望んでいるであろう聖地を訪れるかもしれませんよね。それこそ番組を抜きにプライベートで計画してもおかしくはないでしょうね。前での女性編集者。四角六人の金プリの聖地であるハワイ金プリの聖地とはアメリカのハワイだ。ジャニー北川仙台社長は当時ジャニーズ JR。 だった金プリのメンバーを何度もハワイに連れて行っていて、雑誌企画でも2017年にハワイ旅行特集が掲載されたこともあった。ハワイは2021年3月末に金プリを脱退した岩橋玄樹さん26もいた6人時代の金プリを象徴する思い出の地です。 女性セブンでも過去に平野さんや神宮寺さんたちがハワイに行きたいという胸の話をしていたことを紹介していました。そして5月22日で脱退する神宮寺さんは先にグループを離れた岩橋さんと親友関係にありました。神宮寺さんが脱退を発表した際の発言、この先一人でも退場するという話が出た時に自分も退場すると決めていたというのも 岩橋さんの退場した件がよほどショックだったのだろう。と、多くのファンが察していましたよね。前での女性編集者、人流児にとって、6人の金プリの思い出であるハワイは特別な場所なのだろう。3月16日発売の、女性セブンでは、忘れられないメンバーとのエピソード、という説問に、ハワイ、と、即答。 さらに、3月13日発売の漫画雑誌、別込み、小学館では、5人での思い出に残っている事件はという質問にもかかわらず、みんなで初めて行った、ハワイ。ハワイには何度か行かせてもらっていたんだけど、6人で行ったのは初めてで、めちゃくちゃ楽しかったんだよね。バーベキューやって、海で遊んで、買い物に行って、やりたいこと全部できたんだ。 何より6人で行けたことが楽しかった。と、6人という言葉を強調してハワイの思い出を話していた。金プリは冠番組のキー・エヌ・ジー・ピンスル。 や雑誌撮影などグループでの仕事に加えて個人では高橋さんが4月から主演ドラマ、だが情熱はある日本テレビ系永瀬さんは出演する TBS 日曜劇場のラストマン全盲の捜査官の放送が控えていて、スケジュール調整は大変なところはあるでしょう。 それでも、うまく都合をつけて、最後に5人でのハワイ旅行をしたい。神宮寺さんを筆頭に、メンバーはそう考えているかもしれませんね。全道6人の聖地であるハワイで、5人での青春を締めくくる。実現すれば一生の思い出に残るだろうが。近く正当派の男前。神宮寺優太メンバー愛あふれる眼差しを見せてくれた激エモ MV。 q n g p r i ン c e q u e e n p r i n c スの MV は全体的に別れや卒業をイメージした内容になっている。神宮寺がメンバーたちの写真を穏やかな表情で見つめる姿に多くのファンが胸を射抜かれた。何